最新不動産情報はい、どうもベトナムスのすぎにダメなし、チェンスケです。お願いします。皆さんに最新の不動産情報をお届けします。紹介してくださるなら、もちろんこの方、N アセットのセガさんです。 おはようございますおはようございますどういったエリアにありますかここは地区中心地から車で15分から20分のタオディエエンリアですもうおなじみのねタオディエンエリア西洋人街と言われてて日本人の幼稚園もある、はい、お迎えのバスとかも来たりもするエリアですね、はい、この辺りは、はい、本日紹介していただくコンドミヤマーアムはこちら Q2 タオディエンですこれめっ<音楽>えー、信じらみます 入居 さ, れてされ始めてます今回紹介するのはミニ未はい来ましたよだからこれですよ最新の真の真の真の最新のエリア窮屈投入を紹介できます我々が すごいですねコロナで入ってこれないしこういった情報って外にまだ出てないですからね、はい、それを私たちが紹介します急須ディエンなんですけれども、はい、お部屋の数が約330個あります、はいはい、住宅のスペースと、はい、あとはオフィスのスペースも実はあります地上階には商業スペースが設けられてましてすでに入居されるテナントさんっていうのが多く決まっておりますとアンナムスーパーマーケットですおスーパーも入ってアンナム <笑>あとは薬局のファーマシーだったりがはいはいはい、はい、と今回の Q2 タオディエン、はい、あとは徒歩5分ぐらいの場所にあるナッシムゲートウェイゲートウェイ隣のマッセリア風こ、はい、れらのコンドミニアも合わせると約2200世帯 2200!? そんな集まってるんですね、はい、もうここ23年でこんだけ集まったってことですよねはいですのでこの辺りに人が集まって今後活気が出てくることは間違いないと思いますなるほど、はい、だから今が移り時というそうですね今が移動し時ですよ皆さんはい、はい、あとは 徒歩1分2分のところにインターナショナルスクールというのも多くありまして、はい、代表的なものだとインターナショナルスクールホーチミンシティだったりのプライマリースクール小さ、はいお子さんの校舎がありますでは早速中を見に行ってみましょうレッツゴー めっちゃもう新しい全てが新しいここは靴箱とか玄関スペースですが、はい、玄関のねこういった椅子もありますしここで靴とかね巻、はい、き替えてでここに靴箱も大きい靴箱ございますこれおしゃれですね家具鏡も大きい鏡でこれなんかセンス感じるなここの時点で僕あのお月見あの感じ感じですよ<笑>うさぎがこう持ちついてる感じと、はい、暗い夜を演出してる激ツです おしられなお部屋っていうのは一発で終わりました、はい、ではキッチンキッチンも広いですよ空気もあって2つのシンクありますからここも十分なお店でございます収納もたくさんありますこの上もねありますしここにガラス貼ってある。りますねキッチンなの方で、はい、お料理をしてこの匂いがビール るるためにさんが持ってきてるなるほどそのアテンションです、ね、水とかもこんなにするのかここに飛ばないようにリビングスペースに行かないようにいいですねなるほどそして3口ありますしこれはオーブンかそうですねオーブンもついてるで収納もたくさんありますし、はい ここに窓もありますここに窓があることによって先ほど閉じ込めた空気をここにも流せるし、うん、まあもちろん換気扇もねここについてますし、まあ、両方で匂い消し大丈夫ですねこれね、うん、そして、うん、ここに洗濯機あるんだはい室内ういいですね、まあ、洗濯機室内にあるだけでね、はい、外に取りに行かなきゃいけないとかないので、はい、すごい分かりやすいしで水まれがなんかこうキュッて揃ってるといいですねなんか掃除もしやすいという、はい、冷蔵庫も大きいあこれ何ですかウォーターサーバーの機能です水冷やして飲める はい、開けんくても水がつげるから節電なるほどねあいいですね、うん、こういった冷蔵庫も完備しておりますとさあリビングこれもなんか最新設備じゃないですか、うん、本当ですねインターホンすごいインターホン新しい、うん、スタイリッシュなインターホンスタイリッシュですね色もやっぱこのシックな感じに家具とかも統一されてますもんねはい、はいはい、合わせてきてますね合わせてきて<笑>いやだってこの辺のねこの家具とかもめっちゃおしゃれだもんだってウィークエンドインパリスですよ週末ににパリに行ける感覚<笑>これは<笑> この辺のとかもねまあどかしてここに本当に物とか置いたりとかね、はい、自分らのもの設置できますしニューヨークとかね<笑>やっぱこう世界に行けるという<笑>そしてすみませんありましたよ、はい、線香花火はい線香花火越しのニューヨークいいですねホーチミン日本アメリカ3カ国体験できる最高ですよこれはでも、まあ、こうやって絵も飾ってあったりとか ソファありましたよ、セムサンこれね、前回測ってないから、はい、寂しいっていうコメント来てましたよあ、本当ですか寂しい寂しいっていうあ、柔らかめっちゃ柔らか心地いいなあ心地いい上がりますか、じゃあせーのこれはでも、座り心地いいですねいいですねで、こっちはね、足伸ばせるタイプでこうやって、ね、で、テレビも大きいですしそうですねこのテレビは五十五インチなの でかっ普通よりだからでかいってことですよね。<笑> 僕はいいいましたけど結構大き方ですそしてじゃあ行ってみましょうベランダベランダですね2つ椅子もあってねテーブルもあってなかなかねそのコロナとかで外に出られない時なんかもこういったところでねもう家族とご飯したりとかビール飲んだりとか最高ですよすみません奥の左側見てくださいあそこアイドリのデートスポットとして使われたお寺なんですよですあそここち<笑>らなかった、はい、すごいねライトアップされるんでる夜とかめっちゃ綺麗なんですよね、はいさ えー、あこれ全部は吹くタイプなんですね、はい、あすごいこれだけの風の通り道気 持, いい気持ちいいっすね気持ちいいすねでこれねこれもね杉本さんの方が眺め最高でしょあ、そうですねこちの眺めいいっすよ<笑>あいいな続きましては、はい、じゃあ左側左側サブの寝室ですおおやっぱもうね明らかに匂いがもう新しい家の匂いっすわマジでオーナーさんセンスあるわこのベッドとかマジでおしゃれだわちょ 低低めめでですすすねねこっちのの方方がが好きななんんよそう腰に優しい感じがしておじいちゃんおばあちゃんとかもこっちの方が楽ですよ、はい、ああなるほど、はい、もう座り立ちがね楽なんでこっちの方がでこの収納も電気ついたー電気つくタイプの収納でしたこれもねなかなかないですからちょっとここも天井高いですかもしれないそうですねここ大体 2.9 メートル普通よりちょっと高めちょっと高めですちょっと部屋的に そんなに広くはないですが、この高さがあることによってね、はい、やっぱ広く感じますねそうですね。こう窓も広くて、すごい明るいですね明るいですねスモールベッドルーム、最高です今度 は, はサブのバ、はい、スルームですサブでも広いですね、特的。系ここに収納スペースもあって、下もありますはい。あれですね、Q2 さんの細かいこういったものも置いてくれてるんですね<笑>、はい、Q2 自体がおしゃれなんだ、結構シャワーあるような、窓もありますが、はい、もう空気も困らない<笑>いいですね ありましたよまたこれ出ましたねこれやっぱいいこっちには段差ちゃんとつけてるんだよ椅子がね、はい、入って い, いかないようにこっち側に強いらここも物が置きますねついておここにも収納スペースあるおお気が利きます、ね、気が利くー<笑>、はい、ここにも置けたりとかだからなんかねちょっとしたトイレ掃除用具とかなんか置いたりとか ね,、はい、ねいいですね ここがマスタ ー, ベッドルーですいいですねやっぱりこういった家具とかも統一感があるしっくりまとめてあってこのベッド広さはキングサイズですさすがそして窓もめっちゃ広いカーテンも着工<笑>でしょこれはもうこれ光閉ざしてくれますよちゃんとあ閉ざしますねほらえー、いくら。ドアも閉めてくださいよ電気消してドアも閉めることによって僕がもう全く映らない状態ほら動いててもどこにいるか分かんないでしょちょっと漏れてんだよな、ね、光がはいこれで、ね、暗いですねこれは ほらどこにいるかわかんない電気つけない状態でカーテン開ければこれだけもう明るいですからね、はい、で収納でございますね先ほどよりも 2.5 倍の広さですごい奥行きあるの嬉しいっすわ、うん、これぐらいこれぐらいありますそしてマスターベッドルームのシャワールーム行ってみましょういや綺麗ですねやっぱね先ほどよりもももだからもうここもちょい広めで 鏡とこういう収納スペースも広めでシャワールームも少しやっぱり広いですねこれは明らかに違うせーブのほらこれはかなり広いですねでここにもちゃんと窓がついてるのはでこここにもお気に入りにちゃんとシャンプー台さっきのところだとシャワーヘッドつあ1つだったんですけど、はい、ここ2つありますね、はい、やっぱマスターベッドルームだから2つ用意してあります ここ6階のファシリティースペースですこれプールめっちゃいいっすねはい青山間もそうですね北側の西雲川と緑の多いエリアの方を向いてますので非常に景色が綺麗ですねいいっすわ奥には子どものプレイエリアもあるんだはいありますあすごい滑り台とかもあるあとはバーベキュースペース、はい、パーティースペースジムももちろんございますはあなるほどいややっぱ作りたて で, でおしゃれなやっぱ Q2 のこのす全てが集約されてるようなめっちゃいいっす 当てたらただで借りれる の, れるのコーナー はい、家賃を僕が当てたら1ヶ月間タダで借りれるというコーナーとなっております、はい、そうなんですかえそうなんですかもう毎回やってますから<笑>もうこれねほんと癒着してんじゃないかと僕言われてます、はい、本当に毎回ちょっとずらししてんじゃねえかみたいな、はい、いやマジでガチで当てに行ってますから今回に関してはタオディエンエリアの新築ですよ2ベッドルームエリア的には西洋人街で飲食店とかも増えてきてますコンビニとかもいくつかあってカフェとかもあってお部屋の広さってどれくらいでした 65平米おしゃれな家具っていうのがなーすげえよかったで今ねそのねコロナ禍っていうのもありますからね、はい、その安くなってきてるという意味で言うとえー1300ドルただコロナで多分五50ドルぐらい安くなってるので、はい、1250ドル分かりました正解は1200ドルうわっ これマジでやらせって言われますよ本当にこれマジでコメント欄俺来ると思ういややらせでしょやらせじゃないわ<笑>コロナで今までだって大体100ドルぐらい下がってるみたいなでもほら新築だからその下がり率が低いのかなというそんなにその振 り, 振り幅ないんかなっていう考えすぎたうそう考えすぎ1200ドル ?1200 ドル管理費込みですね こちらは他の物件もエナセッさんでご紹介できるので、はい、今新しくできたばかりの物件なので、はい、家具なんかが用意されているお部屋は少ない状態ですあなので今後、はい、少しずつ賃貸として利用できるお部屋が出てくると思います、はい、なるほどわかりました皆さんもぜひ見に来てくださいそして他にもたくさんエナセッさんの物件下のリンクの方から見ることができますのでぜひ問い合わせしてみてくださいそれでは以上、はい、おうち便最新不動産情報でしたさよならバイバー イ, バ イ, バーイ